カメラのパンキー。俺<笑>のさ俺なんで射程やんないんですか？僕は女の子だから運転系イベとか無理だよ。 <笑>はい、まあお芝居はこの辺にしておきまして。まあ、今日からですね。ハードシーズンということで、この馬鹿げたオープニングもこれでね。21回目になります。これなんか21回目やってるな。はい。じゃあちょっとね。せっかくなんでまサードシーズンが始まるということでね、はい。ぜひね。ちょっと皆さんに意気込みというか、意気込みをちょっとね。皆さんにお願いします。ご利用さんの会で全部墨付けしてやるぞ。はい、ありがとうございます。 気んでとのよちょっと違うよ見た目でね、だいぶ違うううんですけどねもうう わ, うわ<笑>うかまだにね中西さもね1個しか食べれるんじゃないんで。 あの12回の夏バテたっぷりのみだね、き今う、まあ、はね、ばラなく君もね、一何万円持ってきたんだっけなな、3万円ね、これで結構使うけど大丈夫。<笑><笑> 行きますよ。トレイスター。負けた可能性があ高ですよね。あや、きついですな。負けでした。うん、あ、こないよー。あー、眠たくなってきたわ。<笑>眠たくなってきたわ。 え僕から待はないー見てくださいおいおいおい 来ましたよーあれ、し<笑> もうん、ここでうこれで大丈夫なんでこれでもうビッグなんでほらありがとます 予感、ね、さあまだドライモンスター。うん 次どうせ次来るでしょホンマにーもう勘弁してよー。分かってた さんですがありがとうございます。 5.4 ない 5.4 位じゃないですね さダメダメねよしいきれいやなあ、やばいやばい や, ばいなんやんでねん animal 最後は。 えポリオさん、投資 26,000、回収ゼロー、えー。もうね、終わり。エンディングじゃなくてね、エンド。おしまいです。これでこの紙袋は何ですか？あの前回ね、あのピーコと一緒に来たね、この、ね、池袋のね有名なモンブラン屋さんがあるんだけど、まあそこでモンブラン買ったんですよ。はい。先週母の日だったんでね。そうですね。 ただね、残念ながらね、ちょっと酔いすぎて、その母のために買ったモンブランを食べちゃいまして、<笑>食べた上に全部入っちゃったんで、今回、これ買いました、ぜひ ね, ね、池袋に来た際にね、ぜひ、ねはい、これね、買ってってください、これ、でもね、今日もまた3万円負けちゃってで、僕ね、やっぱり女の子じゃないですか、脱, 脱毛もしてるんで<笑>もうお金がないんで、裁判所にこれから行ってきます、バイバーイ <笑>挑発になって不審射度したなふぅっ発見開始俺の可能性ありますよシャッピーで、シャッピー大相撲で2月引いてるから あっていいこれはやばいなまぁ、あ、これね、ベルの対決でいってるからおこのこくない<音声>とりかったキャスちょっとね、数えてなかった気がする。十ン対あるーここだこういう感 はい。